発走時刻は十時五十五分です。阪神三レースのパドックをお送りします。では見ていただきましょう。一番エンプレスクープラス六。そうですね。うん、ぎゅっとね、詰まったような体験なんでね。トモなんかもしっかり肉ついてますしね。距離はいいと思いますね。 2番ササマンサマンイナス2そうですねこれは逆にあのすっきりした感じの馬ですよね、うん、初めてのダートですけどねちょっと歩様がもう一つそういうダート向きじゃないですね3番ウススタンビジュープラス18、まあ、ちょっと内めの方を歩いてますけどねかなり気合いも乗ってますし馬体もね柔軟で、えー、なかなか雰囲気はいいですね4番 レディーズトピック、プラス2そうですね、少しこう、清いというかね、うるさい面を見せてますね、5番、愛を知る日本、プラス2、まあ、短距離向きの体は知ってますけどもね、踏み込みがもう一つね、うん、ちょっとまだ弱いかなというところです6番、国崎米スター、プラス8。 これも短いところは良さそうですね、うん、筋肉も柔らかそうでね悪くないと思います7番アグネス・プレジールプラス2うんかなりなんかこうもともとうるさい馬なんですけどね今日も首を上下させてね少し発汗してますね8番白インジャープラス4そうですね馬体は悪くないんですけどもねちょっと硬めなのと。 距離はやっぱり短いより中距離かなと思います9番エエイイシンキラウエアマナスそうですね、つま先までスッと伸びてますしね、うん、これも悪くないんじゃないですか、バランスはいいです、ね、10番、瀬戸のチーター、増減なし、うん、もうこれはほとんど仕上がりきってますよね、ちょっと細く見えるくらい。11番アリマンボプラス2 うん、少しカリカリするところのある馬ですけどもね、腹構えなんかしっかりしてますしね、えー、なかなか状態はいいと思います。十二番イエスペガサス増減なし。うん、そうですね。うん、まあちょっと固めですけどね、徐々によくなってきたなという感じです。十三番イーナ付け四百七十八。そうですね、まだ保養にこうな ん, うんですか柔軟性がないというかね。うん。 体は結構できてますね14番山一ファミリープラス6、うん、かなり前向きですよね、うん、お尻の周りのあ筋肉の張りなんかいいと思いますね15番アメジストデューマイナス14、まあ、マイナス1 4キロですけど前層がちょっと太すぎたのでねまあこれぐらいでもまだ余裕あるぐらいかなと思いますおしまいに16番ブライティアベガ プラスに、これも短いところの向きの馬でしょうね。ちょっと非設の角度がいやですね、うん。それでは推奨馬をお願いします。うん、そうですね。うん、三番ウェスタンビジュー、それから十一番アリノマンボ、え六番国崎ゴメスター、それから十四、うん、番山一ファミリー、あと九番。 阪神3レースの推奨馬は3番、11番、6番、14番、9番、1番、以上の6頭です阪神競馬場は3レースを迎えます。 牝馬限定の未勝利戦ですダートの 1400m 出走馬16頭をご紹介します1番エンプレスクー 418kg プラス6加藤翔太騎手 52kg2 番サマンサ 408kg マイナス2松若風馬騎手 54kg 3番ウエスタン・ビジュー468キロプラス18高倉良騎手54キロ4番レディーズ・トピック414キロプラス2松山晃平騎手54キロ5番愛を知る日本476キロプラス2小牧太志騎手54キロ6番国崎ゴメスター472キロプラス8松田大作騎手54キロ 7番アグネス・プレシール5 0 8キロプラス2古川義弘騎手5 4キロ8番シロインジャー5 3 0キロプラス4戸崎啓太騎手5 4キロ9番エイシン・キラウエア4 4 6キロマイナス10太宰啓介騎手5 4キロ1 0番瀬戸のチーター4 4 0キロ増減はありません森雄太郎騎手5 1キロ 11番、アリノマンボ4 4 6キロプラス2小崎亮也騎手5 3キロ1 2番、イエス・ペガサス4 4 2キロ増減はありません岡田義次騎手5 4キロ1 3番、飯名付けデビュー戦 478kg 片俣翔子騎手5 4キロ1 4番、山市ファミリー5 0 0ロちょうどプラス6坂井学騎手5 4キロ 15番アメジスト・デュー 526km−14 鮫島勝真騎手5 3キロ1 6番ブライティア・ベガ4 3 6キロプラス2川須春彦騎手5 4キロ2コーナー奥の芝の上からスタートを切りますスタートの 1400m 戦牝馬限定3歳未勝利阪神の3レース発走までしばらくお待ちください 阪神競馬場三レース三歳未勝利。ダートの千四0メートル牝馬限定戦16頭です。リコーダーの奥に設けられました。芝の上に設けられました。ゲートに各馬その馬体を収めていきます。曇り空の阪神競馬場芝ダートともに両馬のコンディション。ゲート入りは順調に進んでいます。 最後は15番のアメジスストトー収まりますスタートしまりすタししたちょっと5番の愛を知る日本伸び上がるようなスタートダートコースに向かって外から14番山一ファミリー単独先頭を押して先手を奪ってダートコースに入りました。 2番手10番、瀬戸のチーター内からは6番、栗崎ゴメスターさらに3番のウェスタン・ビジュー2番手3頭が広がっています後位につけて8番のシロインジャーあとは11番アリノマンボそして13番のイーナズケが追走外目に15番のアメジスト・リュー中段の一角あとは9番、エイシン・キラウエア内に4番、レディーストピックこれから3コーナーです。 馬後方7番のアグネス・プレシール外から16番のプライティア・ベガが今800を切りましたちょっと1番のエンプレスクー交代さがなく2番のサマンサ後ろから2投目最後方5番、愛を知る日本34コーナーの中間4コーナーへと向かっています 残り600を過ぎて先頭は14番の山市ファミリーです、リードはほとんどありません、10番瀬戸のチーター、2番手、岩審差の3番手、6番栗崎ゴメスター3頭の後ろ、4馬身、5馬身と離れています、4番手インコース、3番ウェスタンビジュー第4コーナーをカーブ、直線コースに入ります。 前は14番の山一ファミリー先頭ですが2等分、3等分離れた外から10番の瀬戸のチーター並んでいきますこの後ろは大きく離れています3番手争いはウエスタン・ビジュー、アメジストリ・リュウ外からはナズケ前の争い14番の山一ファミリー振り切るかリードは一馬身。2番手10番、瀬戸のチーター一旦離れた差がまた詰まってくるかその後3番手争い13番のナズケが上がってくる前は山一ファミリー5輪しのぎました10番、瀬戸のチーター2着離れた3着13番のナズケ 14番の山市ファミリー積極策10番瀬戸のチーターとの追い比べを制しての勝利です1分24秒910番瀬戸のチーター2着で13番の飯田漬が離れた3着あとはウエスタンビジューアリノマンボといったところ4着争いです1分24秒9の勝ち時計ゴールまでの 800m は50秒 4600m は38秒3でした 阪神3レースタートの 1400m 戦は14番の山市ファミリーの逃げ切り体半分から1馬身近く先のゴールとなりました10番の瀬戸のチーターが2着2頭が後続を大きく離して13番、飯田けデビュー戦のこの馬が3着です4着争い2頭接戦外11番、アリノマンボ内3番のウエスタン・ビジュー2頭の接戦 デビュー戦は 1800m 阪神の競馬で5着2戦目 1800m、1800m 中京の競馬で10着だった山市ファミリー今日は1点を見せでの勝利です阪神3レース1着14番、山市ファミリー2着10番の瀬戸のチーター3着13番、飯名付け4着11番、有野マンボ5着3番、ウエスタン・ビジュー阪神3レース確定までお待ちください。 はいえー、14番の山市ファミリー逃げ切りがちそして2着は10番の瀬戸のチーター3着ー、だいぶ、ね、着差離されてましたが最後、いい名付け13番が伸びてきました最終図です4番人気、2番人気12番人気の組み合わせです単勝14番倍、8.0 倍枠五57、17.3 倍馬連10番、14番 24.3 倍馬単14番、10番 50.6 倍 3連覆10番13番14番 285.3 倍3連単14番10番13番 1220.7 倍です時計1分24秒9でした確定までお待ちください1着は14番山市ファミリー2着10番瀬戸のチーター3着13番飯名付け勝ちタイム1分24秒9です払い戻し 単勝14番800円、枠五571730円、馬連10番14番2430円、馬単14番10番5060円、三連服10番13番14番28530円、三連単14番10番13番12万2070円、副賞とワイドはご覧のとおりです。 勝ちました山市ファミリー父エンパイアメーカー母サラトガビーナス3歳牝馬です新日高の井毛牧場の生産で馬主は坂本はじめさん堺学貴主10勝目立党火曜正し級者6勝目です